こっちのほうが匂い…あやべ、目に入ったやべ、目に入った<笑> Go! What's up! デビケンですあ、はい、今日はですね、百の質問やりたいと思います。イエーイはい、っていうことですね、今日はあのデビシスから…シスあのシスだよ。シスのうちシスターじゃん。シスうち死ぬの あ, あの、そっちのシスじゃねえよ。 今日は、デヴェシスから手伝い忘れますはじゃあ質問コーナーやろうじゃ名前は何ですかデヴェケンです性別は何ですか男だよ誕生日はいつですか12月の11日ですはいえっ、ー、と年齢は何ですか今は15歳ですけどもうすぐで16歳になります身長何センチ ?171? 低く白く悪いですうん、悪いね聞き手聞き手は右です足のサイズ多分 26.5 血液型大でーす出身地日本です中学時代の部活は何最初はパソコン部やって、次に陸上部やってで陸、陸部をやめて帰宅部になりました今、高校ですよねはい 部活は何してるんですか部活は今は筋トレブやってます習い事何してた小学校の時にクモンとピアノやってましたやったことあるアルバイトはアルバイトはやってません今の趣味は今だよ今の趣味そう、ラップじゃない今はまだラップだよ特技はもうみんなも知ってますこれなんて書いてあるお前、読めないな座右の銘はああ 座右の銘は死ぬ気でやってごらん死ら な, ないから。兄弟姉妹いる？いません。広い。<笑>ペット飼ってる？フィリピンにはペットいます。飼ってみたいペットは？ウーパールーパー。好きな食べ物は、はあ？カレー。嫌いな食べ物は？ナス。え？ナス。好きな飲み物は？まあ。 特にないかな全部飲めます嫌いな飲み物は。うは、ん、だからないって好きな動物は好きな動物トラです嫌いな動物は嫌いな動物はクマごめんね好きな色は赤。好きな季節はえー、っと秋。行ってみたい場所はめっちゃシンプルだけどアメリカ行ってよかった場所は日本最近買ってよかったものはスマホスマホ 最近欲しいものはマックブック得意料理はチャーハンえ作れるのそれ誰でも作れるよ、チャーハンは好きな家事は好きなファイヤー家事家事あ、家のあ、あ、そっち<笑>食器洗いやってないけどねえっと、読書好き大嫌い車運転する嫌いお前、お前が答えるなよ<笑>嫌いな季節は嫌いな季節 なんで好きな季節と一緒に言わんいや、知らないようん、冬ジェットコースター得意ジェットコースターは行けるけど得意ではないこの前気絶したからねなんでお前その話してんのこれ、言ってたやんあ、そっかお化け屋敷好 き, 好きああ、好きだよカラオケでよく歌う曲はう好きなテレビ番組は俺テレビあんま見ません 好きなドラマは極泉好きな映画はマーベル系が好きです好きなアニメは通り部です好きな方言はじゃあ、まあ、関西弁初恋は何歳わ、来たー恋質問きたよえっと、初恋はまあ、幼稚園好きなのなら年上同い年年下今のところは同い年かなどんな人がタイプ好きな女子のタイプは自分の性格や行動を見直す女子がまあ。 好きです今恋人いる今は恋人はいませんでもいたよね今まで付き合った人に共通することは全員女子どんなデートが好き俺話すのは好きだけどなんか最初デートするときはあんま話さないタイプなんだよんまあ言われてみればド M ですだから映画館でデートしたい愛したい愛されたい愛したいね結婚願望はある あります子供は何に欲しい ?2 人です貯金して る, るってます現金派キャッシュレス派現金派クレジットカード名前持ちクレジットカード持ってません何にお金をかけるお買い物とか利用しているサブスクはえー、っと YouTube ネットフリーでいいかね好きなアーティストはションベンデスションベンデス好きなお笑い芸人は お笑い芸人何も知らないのでえじゃあまあ適当にバナナマンで好きなタレントはラップラップなんか変になったうんお前が変だようん尊敬する人は<笑>ジョー・バイデン親入はどんな人親入は親入は親入はもう本当に頼りになる人です出かける時に必ず持っていくものはスマホ財布こいつ 名前がわかんない名前がわかんない名前わかんないからコメント欄で知ってる人言ってくださいごめん俺何もこういうブツとか知らないどんなカバン使ってる ?RYZ スマホの記事はアンドロイドです1日でどれくらいスマホを使ってる ?45 時間ぐらいかなスマホでよく何してるえっ、ー、と YouTube の動画を見たりまあ、SNS を見たりしてますよく使う絵文字はあのー、メガネかけてる、なんか出っ歯みたいな絵文字それめっちゃ使います好きなゲームは最近は、エペ、エペが大好きですえーと、ゲーム機何使ってるゲームキーは PS、PS 朝型夜型 絶対に夜型です。部屋では何着てる。上半身は裸で下半身はなんか着てます。はい。平均睡眠時間は。約7時間です。普段運動する。筋トレはします。歯ブラシの硬さは。えー、と歯ブラシの硬さはまあ普通。ご飯は。あはご飯。好きなお弁当のお弁当のおかずは。なんでイントネーション変わったの。好きなお弁当のおかず。ご飯。コンビニでよく。 買うものは何ですか？スーパーカップ？えスーパーカップ美容院が美容室のどっち美容院。これまでで言われて嬉しかった。言葉は何ですか？好きです。シュード好きなところはね。みんなもそう思ったらチャンネル登録高評価よろしく。自分の直したいところは正確です。 あと多分顔クセは最近俺のクセはこれですねこうやって筆箱をめっちゃ回 す, 回すんですよ、はい、友達に な, っになんて呼ばれてるデベケンデベケン犯罪者ベンジャミン親になって呼ばれてるケンカケン君似てるって言われたことがある芸能人は芸能人ではないけど似てるって言われた人は西シ系ユーチューバーは 最近はスカイピースと海外だと最近はミスタービースト YouTuber になったらどんな企画をやりたい YouTuber になったらっていうかもう YouTuber なんでなんか YouTuber らしい企画やってみたいです10年前の自分に声をかけるなら彼女作れよ10年後の自分に聞きたいことは YouTube 続けてるか一度やってみたい仕事はスパイ 挑戦したいことは挑戦したいことスカイダイビング将来の夢はまだ未定です将来はどこに住みたいまあ今のところは日本かな地球最後の日に何をするえー、っと動画を撮るどんな人になりたいいろんな人から尊敬される人最後に一言ここまで来てくれた皆さんありがとうございましたチャンネル登録と高評価 押してくださいデブシスありがとうございますありがとうございます早く勉強行ってらっしゃいではデブケン